てかカどうしたお父さんえあお父さんちゃんと帰ってきたじゃない二人とも冗談が過ぎるわてかカあいつったらお父さんが死んだっていうのお父さんが遠慮に殺されたってどうして余計なことを言ったキュカの父親の件はずっと慎重に扱ってきたんだ余計とは侵害事実を伝えたまでだお前 なっていいいこことと悪いこと悪のみも子供ではない御身の同僚に頭を下げて頼み込んだ遠慮を倒してほしいとなのに誰も彼もが口を揃えて拒絶するそれはできないと<笑>そんな彼らがこう口々に話す痛みならとな<笑>一番勝手なのは分かっている好みの道法 目が覚めたかどうしたのお父さんえあいやお帰りなさいただいまっていかティカそんなに危ないんすか体調がほぐるぐらいなのよ、えー、ねえお父さん次あっちうっなあティカ今日はどこへ行きたいお父さんと一緒ならどこへでもまいったなお父さん明日からまた帝都に向かってくれ移動ですか あまた通訳を頼む今度のはしばらくかかるだろうなお父さん何かあった 何, 何もないよねえ今度のお休みはまた遊びに行きたいな二人ですまん休みはしばらくお預けだなんていうかどうか落ち着いて聞いてくれ父さんはしばらくまたここを離れることになる心配することはないまた帰ってくるおい伊丹 い, いつまで家族ごっこをやるつもりだほっといてくれよ 痛み行く時は行ってくれ形はちゃんと整えてああ来た来た隊長い あ, あいつになら安心して任せられるからなお父さん<笑>そんな顔するなよすぐに帰ってくるよそしたらそしたらまた元通りだね ユのそばにいることにしたよいいのああ、一緒に行こ う, うなんでこの女も一緒なのよそういうのよ、今日に帰るって言うから途中まで送るだけだみんな、今向かうぞ、待っていてくれぶっ飛ばして、お父さん任せろ